こんにちは、G、です。今回は超高速ブラウザーのお話以前にも少しご紹介したんですが Puffin というブラウザーです当時は12倍速いとか言ってたんですが不安定だったのでご紹介のみとしました再度試してみたら使えるレベルと感じたので改めてご紹介します今時点では Puffin は他のブラウザーに比べ 3倍速だそうです安価な PC でも高速でブラウジングできるので教育現場をターゲットとしているみたいですラズベリーパイ OS にパフィン i n を組み込んだイメージが公開されています画面のサイトをご覧くださいダウンロードは画面の URL なんですが English バージョンを選んでください日本語を含むマルチランゲージパッケージも試しましたが 中国語、韓国語も含まれるので切り替えが面倒です。それと、ANSI、アイバス標準なので、ファイ y t ク x モズクで日本語化した方が便利と思います。ダウンロードしたらエッチャーなどで SD に書き込みます。SD をラズパイに挿して起動。 初回はラズパイ設定が必要で、言語、パスワードなどを設定します。はじめに日本語設定とオーバークロックをしておきます。モズクは通常ターミナルからインストールするんですが、見つからなくてエラーになります。レジストリーが違ってるんでしょうね。しょうがないので、アットリムーブソフトウェアを起動して、モズクで検索してください。 画面のように4つのファイルを選択してインストール。インストールが終わったら一度リスタートします。次にファイテックス設定のキーバインドと日本語入力をチェックします。 大丈夫のようですね。次はオーバークロックターミナルで画面のようにタイプします文末に画面の4行を追記してください以上で準備は完了です パフィンを起動して最初に環境設定を行います。ハンバーガーアイコンから設定を選びます。起動時は新しいタブページを開くに。コンテンツの設定ではブロックアドズにチェックを、そしてズームを 100% にします。 どれくらい早いのか比較してみましょう URL を叩いてから動画が動き始めるまでの時間を計測して画面表示しています YouTube 動画再生での比較です Chromium はページ内の他の情報が表示される前から動画再生が始まって早く見せてはいますが明らかにパフィンが早いですね体感では相当速く感じますでもでもラズベリーパイ OS 使ってない方はどうなんでしょう 画面のサイトに情報がありました。非公式ですが、部分2や部分2までにも Puffin をインストールできます。部分2までにインストールしてみましょう。ターミナルを立ち上げて画面のようにタイプします。コマンドが長いので動画の詳細欄からコピーいただくのがいいと思います。インストールはこれだけで終わりです。 パフィンの起動にはターミナルを立ち上げてパフィンでもとタイプします。こんな感じ。ついでに設定も変えておきましょう。ハンバーガーアイコンから設定を選び、起動時は新しいタブページを開くにします。コンテンツの設定でブロックアドズをチェックして、ズームは 100% にします。 でも、起動ごとに毎回ターミナルを使うのは面倒なので、シェルスクリプトを書いてみましょう。プルマを立ち上げて画面のようにタイプします。適当な名前をつけてデスクトップに保存。この時、拡張子は .sh にします。必須ではありませんが、まあ、監修ですね。 ここでは便宜上 run.puffin.sh とします。このファイルにはアクセス権を与えないといけないのでターミナルを起動して画面のようにタイプするか、またはファイルを右クリックしてプロパティを選び、アクセス制御リストタブで execute にチェックを入れます。いずれもアクセス権を変えて実行権限を付与する操作になります。 ファイルをダブルクリックするとアラートが表示されるので実行を選択するとパフィンが起動できます Ubuntu まででは Firefox との比較を試してみましょう先の Raspberry Pi OS と同じ画像での比較です Thank、you ラズパイ OS、Ubuntu ともに動画の立ち上がり時間は明らかな速度差がありましたパーフン、本当に高速ですね。ラズベリーパイ OS だけでなく、Ubuntu や Ubuntu まででも利用できるので、試される価値があるんじゃないでしょうか。今回ご紹介したインストール方法は、デビアン系が対象なので、未検証ですが、 部分通、MXLinux、仮 Linux、リブン分ーや区分通でも動作するはずです。なおブラウザ自身は Chromium ベースなんですが旧バージョンなのでサイトによっては正しく表示されないことがあるらしいです。今回評価したのはデモ版なんですが優勝版と違いはないそうです。 優勝版は試してませんので本当のところは分かりませんが価格は月額2ドルですご覧いただきありがとうございましたまたまた総裁選の話ですが政策を聞き比べるとこんなのが代表かという方もおられますねでもそんな方を推薦する代理士もいるわけで 彼らを色分けでできる面白い選挙ですネットとマスコミ報道がめちゃくちゃ乖離してるのも面白いマスコミがどれだけ嘘つきなのか分かりやすいな先生方気をつけないとすぐに選挙ですよ私は経済政策で積極的財政出動を掲げる高市候補に投票しようと思います 価値観はそれぞれですが、もしこうのが選ばれるようなら自民党員辞めるし、小田原かまぼこ不敗します。ではまた次回。